出かける前にやるとその日一日姿勢がきれいでいられてそして自然に痩せていくそんなお得なストレッチ一緒にやっていきましょうそして動画の最後では更年期女子が注意したいダイエットのポイントについてお話ししているので是非最後までご覧くださいそれでははいそれでは壁に背をつけてかかとつけて右手上ゆっくりと左に倒れます左の膝を曲げないで左のかかとちょっとでもいいから持ち上げてみましょうそうすると右の ウエスト、肺、肋骨のあたりすごく伸びますよね。そして余裕があれば、右の腕の横から天井を眺めてみましょう。大きな呼吸を右の肺に入れて、肋骨しっかり開いていきます。こうすることによって、呼吸を、ね、しっかり体に取り込んでいきましょう。それでは反対いきますね。左手上げて、ゆっくり吐いて、右に倒れます。 右の膝を曲げないで右のかかとちょっと持ち上げられれば持ち上げましょう左の体側しっかり伸ばしていきますね左の肋骨を気持ちよく開くように呼吸をしっかり肺に入れて余裕があれば天井を眺めてさらに左の肋骨を開いていきましょう気持ちいい呼吸を肺に入れながらウエストもしっかり伸ばしていきますね大きな呼吸しながら はい、ゆっくりと左手下ろしていきましょう。はい、そしたら今度は壁に寄っかかったまま、かかとをちょっとでもいいから持ち上げてみます。両手上に伸ばして、吸って、吐いて、右に、吸って真ん中、吐いて、左。自分の気持ちいいペース、ゆっくりでもいいですよ。繰り返していきましょう。親指の根っこ。 母子球のところで床をしっかり押すことによって内もも体幹を使いながら体をしっかりとぶれないようにしていきます骨盤底筋、膣をぐーっと引き上げることによって体幹、コアをしっかりと使っていきましょうご自身の呼吸に合わせてゆっくり左右に体をゆすっていきますでも 体幹がぶれないようにはい最後真ん中でキープしていきますね親指の根っこでグーッと押して両手まっすぐ上にグーッと伸びておへそ引き込んではいそれでは脇の下の位置を下ろさないようにゆっくりと両手を下げて脇の下の位置を下ろさないようにしながら肩の力を抜きましょうこれが体幹を使った立ち姿 はいいかかがだったでしょうかこのストレッチを朝出かける前にやってから出かけていただくとその日一日姿勢がねとっても綺麗になるのとあとこのくびれ くびれがねできてきます代謝が一日上がっているので朝代謝を上げることで高い代謝がずっと一日続くので自然にね痩せていくことができますそして体幹を使って姿勢をキープする癖がつくようになるので自然に痩せていくんですね高年期女子がぜひ注意していただきたいダイエットのポイントなんですがどうしても若い頃からやっぱり女子ってねダイエット何回も何回もしてる方がほとんどじゃないですか私も何回も何回も何回もやりましたでその時に陥りがちなのがまず 食事を減らすダイエットあとガシガシすごい運動しちゃうダイエットをする方どうしてもいらっしゃると思うんですけど更年期40歳を過ぎてもし痩せたいって思った時には 絶対食事は減らさない運動を急にガシガシした運動をやらないこの2つとっても大事ですというのは食事を極端に減らして栄養バランスが偏ると更年期症状というものが出てきて悪化させますそしてガシガシした激しい運動をすることによっても更年期症状というのは悪化するんですね食事は栄養バランスを整えて 食事を減らさないしっかりと3食食べるということとガシガシした運動ではなくて筋肉が硬くなっていることによって血流やリンパの流れが悪くなってっていうことが多いのでまずは体をほぐすこと体をほぐすことによって血流リンパの流れが良くなって体温が上がることによって基礎代謝が 増えてて自然に痩せていくことができます特にねもしかしたらこれ更年期症状かなーっていうような思い当たることがちょっとでもある方は本当にガシガシした運動ではなくてまずはストレッチリラックスマッサージで